さて始まりました、ポッドキャストですね。えー、っとですね、あの、先日日本の魅力を一つの動画にまとめるっていう、このプロジェクトがですね、えー、無事目標達成しまして、えー、今現在収録しているのが7月の4日。 3日、あ、じゃないよ。3日ですね。3日の今、昼ぐらいなんですけれども、あの、すいません。あの、朝収録したということにしといてください。朝7時に収録しているんですけれども、えっと、現在の支援総額が263万1500円と、えー、目標達成率は 125% というふうになっております。えっと、そうですね。無事目標達成することができたにもかかわらず、えー、本当にこの、なんて、達成した後も、 あの、引き続き支援してくださっている方、本当にありがとうございます。えー、皆さんのその、なんていうんだろうな、お気持ちは、もう僕のこの責任へと変わり、しっかりとかっこいい動画をね、作らせていただくのでよろしくお願いいたします。えー、ほとんどのね、リターンがもう、あの、なんてんだろうな、売り切れになってしまいまして、現在残っているのが、この、日本一周、 をした、その3、4分ぐらいの本当に凝縮した素晴らしい映像表現をするんですけれども、その動画の、まあ、プロジェクトファイルと素材をお渡しするリターンだったり、あとは、Adobe Premiere Pro なんですけれども、Adobe Premiere Pro ユーザーじゃない方が素材だけ欲しいというご要望があったので、あの、素材だけを 使用した素材を皆さんにお渡しするというリターンもね、えー、追加でご用意させていただいたり、あとはね、僕のインスタグラムのストーリーズにて、えー、皆さんのタグ付けをしてご紹介したりとかね、あのー、いろいろとありますので、えー、引き続きご支援、ご協力いただける方は、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい。でね、もういよいよこれも収録してるのが3日なんで、もう2日後5日にはもう出発ですよ。 で、今回ね、あのー、なんでこういったプロジェクトが生まれたかっていうのは、まずはそのトランスサロンの、えー、企画会議みたいな形で、ライブ配信をしてみんなから意見を募りながら、まあ、キャンピングカー日本一周する、で、あとは映像表現をする、日本をサポートするっていうふうに決めたんですけれども、あのー、なんてうだろうな、まあそこで生まれたっていう、まず一つ、数ヶ月前に生まれたっていう事実があって、そっからまあ、あの行動までね、 あの、映したわけなんですけれども、まあ、無事、なんだろう、もう5日から出発するっていうことでもう、なんだろうな、もう感慨深いですね。なので、2ヶ月間、まあ、席を外すっていうのはちょっと、あの、びっくりするんですけれども、引き続き頑張っていこうと思います。早速、じゃあお便り読んでいこうと思います。すいません、予断が長くなってしまったんですけれども。えー、っとですね。 あ、ちょっとね、最近のこのお便りと違、近いんですけれども、えー、最近映像制作に対するモチベが下がってきたのですが、モチベの上げ方を教えてください。ちなみに今、師匠、ゆうすけさんの動画と、ビューティーレディスタレーションズをめっちゃ見ることでやる気を保っています。これね、あの、 前回のモチベーションの上げ方に関しては、割とその人生全体で見たとき、あのビジネス全体で見たときのモチベーションの保ち方っていうものをお話したんですけれども、えー、ちょっとね、アーティストまたはクリエイターの目線に変って、えー、ちょっとこのモチベーションの上げ方について、ちょっと僕の、僕なりの意見をね、お伝えしようと思うんですけれども、えー、これは本当にあの、今お便りをくださっている方と同じで、僕も動画を見まくりますね。 で、やっぱり僕は動画を作りたいっていうよりかは、体験したい、それを思い出に残したいっていうものが、あの、基準にあるので、まずはそういう動画を見たときに、うわ、これやりてえっていうのが根本にあります。えー、日本一種は別にこれやりたいってわけじゃなかったんですけれども、あのー、やっぱり日本の魅力を発信したいっていうところが大きくあって、まあ、プロジェクトね、進めさせていただきました。なので、自分のこの表現したくなるような、 選択肢をつけるためにも、やっぱり YouTube 上で動画を見まくるってすごくまあ理にになっていて、まあ Beautiful Distination さんの、まあ僕はね最近 FPV とか見て、FPV 欲をね、FPV 熱をもう最大限に高めたりとか、あとはね、本当にいろんな動画、自分のね、過去の動画も見たりします。過去の動画を見ることによって、あ、 この時こういう表現してたんだなっていうところを再度認識することによって自分がブレていないかっていう確認だったりとか、またこういう動画作ってみようみたいな発想に至るので、そういうのもすごくね、いいと思います。なので、あの、今おっしゃってくれることが一番やる気を保つ方法で、たくさんの動画を見て、 えー、たくさん動画ね、制作していただけたらと思っております。で、それだけじゃなくてもう一つの要因としては、あの、仲間を作るっていうことが、まあ、すごくね、重要だと思うので、あの、仲間を作るっていうイコールね、責任が生まれるってことなんで、 えー、やるべきことはやるっていう発想になるので、ぜひ、えー、仲間を作っていただけたらと思っております。で、今回のテーマはね、えー、これからはチームの時代とかそういう話について触れていこうと思っております。で、これは僕最初から、えー、こうやって発信を続けている時からずっと言ってることなんですけれども、あの、個人ではね、もう限界があるんですね。 もう、これは圧倒的です。あの、僕はその、かなり前にも個人喧嘩ありますよって言ってたんですけれども、まあ、時々噛みついてくる人たちがいて、あの、全然本質を理解されていなかったんですけれども、あの、結局、この、物事って、歴史が結構物語ってることが多くて、で、歴史が、ええー、なんう歴史が解決してくれたことをまた繰り返している人たちがめちゃくちゃ多いと。 で、じゃあ歴史を振り返ってみると、この文明の繁栄を、文明か、文明じゃないね。文明の繁栄を、まあ、えー、文明の繁栄の最も本質的なものっていうのは、やっぱり人と人が繋がることによって生まれたことだと思うんですね。いや、それはまあみんなね、本当に個人プレイで、あの、やってたら、今の日本っていう国は絶対に生まれなかったんですね。 あの、チームプレイ、このチーム、組織っていうものをマネジメントする優秀な、まあ、伊藤博文とか、あの、そういう人たちがいたからこそ、えー、今のこういう日本っていうのはね、成り立っていて、それで全てそうなんですね。あの、時代を作ってきたこのアップルっていう会社とかマイクロソフトとかも、えー、組織、本当に数万人レベルですよ。えー、その数万人レベルで、えー、まあ、組織のビジョンっていうものを達成することで、時代を作ってきたと。 で、それってもう歴史からもうすべて物語っていまして、で、それを僕はもう早い段階から理解していたので、これも個人でやってても絶対にもう終わるんですよ。まあ別に本当にうまくやる人は、その人が生きているうちはずっと、ええー、まあいい思いするんでしょうけど、その人がいなくなってしまった瞬間に、その人っていうそのコンテンツはなくなってしまうので、 っていうところで言うと、やっぱりこのチームで活動していくことの、まあ、長期的な、あの、可能性っていうものは膨れ上がるし、で、あともう一つ言えるのは、人間ってそんなマルチじゃないんですよね。あの、運転最近ね、面白いことがあったんですけど、運転しながらハーゲンダッツを食べようとしたんですよ。で、ちょっと危ない、危ないことが起きてしまったので、人間で二つのこと一気にできないんですね。 えー、相当プロフェッショナルであれば、極めれば、並行してできるんだけれども、基本的には人って2つのことを一斉にやるってとできないと。ってなってくると、自分が一番コミットできること。 僕で言うと動画っていう表現をコミットすることによって、ええー、まあ、突き進んでいるし、その分ね、お金周り、ファイナンス周りのことは、あの、別のね、もっと優秀な人、それが得意とか、ええー、パフォーマンスが発揮できる人にお願いするし、あとは、なんて、デザイン面会社とか、あの、まあ、個人のデザイン面とかは、 マネジメントとかね、そういった観点をまた得意な人にお願いしたりとかね。あの、チームプレイでその人が得意ってことを一つコミットすることによって、もうこれも超前からずっと話してるんですけど、1たす1が2になるっていう方程式が崩れるんですよね。あの、そういう自分が得意なことをコミットして組織で活動することによってね、組織チームで活動することによって、1たす1がおそらく102とかになっていると思います。今僕の会社はね。 会社とかトランスサロンは、あの、102とかそういうレベルだと思います。で、アップルとかが多分、1たす1が、125万5500とか、そんぐらいになってると思いますね。そのぐらい、あの、組織っていうものが、あの、なんて、本質的に機能して、あの、まあ、経営者がいて、で、そういう事業責任がいて、その事業責任、 に、経営者が話さずとも、その事業責任は、もう世の中を変えるような最高のプロダクトサービスを、ええー、考えていると。で、そこをうまくマネジメントするのが経営者の役割というか、もう組織上から下まで全員が、 えー、ナンバーワンというかオンリーワンになってるっていう状況ですね。えー、そういった組織が何よりも強いと思っていて、えー、僕はね、まだまだそんな強い組織とか語るような資格もマジでないし、むしろね、割と個人プレイもしつつ、かつそれを、あの、うまく、なんて言うんだろうな。 あの、仕組み化してくださっている、周りのね、メンバーたちがいるので、チームメンバーがいるので、こういったトランスとか成り立ってると思うんですけれども。まあだから、そういう観点で言うと、マジでチームでやっていなかったら、今の大川祐介っていう人物はいないし、ここまで人生楽しく仕事にコミットできていないなってところは、 すごく認識しているので、あの、本当に仲間を作って、チームを作って、これから活動していくべきだと、えー、僕は思っています。それはあくまで自分の夢がでかい場合、目標がでかい場合に、 チーム組織で活動しろと言ってるだけで、あのー、本当に幸せってのは人それぞれなので、一人でやってるのが本当に好きという方は、もう全然一人でやるべき。それは。僕ももしかしたら途中で一人でやるべきと思ってやってるかもしれないですし、正解はないんですけれども、あくまで大きな目標を掲げている人は、 えー、チームでやるべきだよっていう風に今回はお話しさせていただきました。えー、まあ、このようなね、あのー、まあ、内容よりももっと深い専門的な話を、あのトランスサロンっていうところで、まあ、毎日記事を書いていたりとか、あの動画好きがね、つながりとか学べるような環境を作っていますので、もしよろしければ、あの、参加していただけたらと思っております。えー、そんな感じで、えー、今日もポッドキャスト以上となります。それでは、また明日